井上真央が主演を務める金曜ドラマ、100万回言えばよかった。毎週金曜夜10時10時54分 t b s k の公式インスタグラムが2月3日に更新。井上と佐藤健のオフショットを公開した。四角井上佐藤丸で、原因が寒さに耐えて身を寄せ合うようよ。 同作は、連続テレビ小説、お帰りもね、NHK 総合、などを手掛けた脚本家立ち直氏による、切なくて温かいファンタジーラブストーリー。井上は運命だと思った相手を突然失った主人公相場優衣を、佐藤は不可解な事件に巻き込まれて幽霊になった男長や直儀をそれぞれ演じている。 ドラマ公式インスタグラムでは、もふもふな二人、この日は極寒の中、カメラの絵文字だったので、しっかり寒さ対策をしている毛に、吐く息も白からく、大変でしたが、それでも、金ドラ104の現場は湧き合い合いです。と綴り、2ショットアップ。写真には、井上と佐藤が厚地のベンチコートにくるまって寄り添う姿が、 二人ともフードをすっぽりとかぶって、ファスナーを一番上まで締めて顎先まで覆い、身を縮めて立っている。コートの色はそれぞれのオタンのグレーで、ペンギンが寒さに耐えながら身を寄せ合う姿を思い起こさせる、微笑ましいショットだ。この投稿を見たファンからは、オーバーサイズの渦漏れ感が可愛いようから、いつもくっついてる二人、可愛すぎです。